皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。3月18日、バトルグランプリのランクが D になりました。ここ最近、別のゲームが忙しくて、いろいろ大変です。毎週の集荷も、なんとかやっている状況です。ここ最近の私を忙しくさせている原因のゲームが、今ご覧になっている、この、馬娘プリティダービーです。そうです。 今話題沸騰中の育成レーシングシミュレーションゲームです。いわゆるソシャゲを遊ぶのが実に予言者育成学園以来なので色々とわからないことが多いです。最近、工場とか凸とかいう用語を覚えました。DQ10 の世界でもまたスライムを育ててレースさせるイベントをやってほしいですね。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。